こんにちは今回は AVIUTL の最新版を導入する方法について教えていきたいと思いますまずはじめに AVIUTL の公式サイトで AVIUTL バージョン 1.1 をダウンロードします次に拡張編集プラグインをダウンロードしたいと思うんですけど 拡張編集プラグインの最新版はバージョン 0.93 のテスト版となっているのでこちらでも誤動作は一切なかったのでこちらをダウンロードします次に今ダウンロードしたページの下側に関連サイトリンクというものがあるのでそこのマルも製作所をクリックしますそうすると上にある AUF というものがクリックできるようになっていると思うのでそこをクリックしますその後動画の解像度を変更することができるランチョス3というものがあるのでそちらをダウンロードしますその次に MP4 の拡張子を読み込ませたいので l ルスマッシュワークスというものをダウンロードしますダウンロード方法はサイトの 右上の項目にヘルスマッシュワークス etc というのがあるのでそちらのヘルスマッシュワークス R まあこの後の数字は時間によって更新されたりするんですけど R なんちゃらっていうのを押しますその後ダウンロードというところのヘルスマッシュワークス R リリースなどの一番上の場所ですねここをクリックしてダウンロードが開始されます次に エンコードに必要な X264GUIEX というものをダウンロードします。これをダウンロードする際のサイトに上に4つほどファイルがあるんですけどダウンロードするのは一番下のファイルだけで結構です。その後全てのファイルを展開したいんですけどランチュス3に関しては LZH という特別な拡張紙が使われているので 7zip 等を使って展開してください展開するとまず aviutl110 を開いて exedit93rc のフォルダの中のファイルをすべて aviutl110 に移動するかコピーしてください次に l a n ョス o s 3のフォルダを開いて lanchos3.auf の ファイルだけを aviutl の中に移動またはコピーしてください。その後、e lsmashworks のフォルダの中の iwcolor.auc, i w d a m p e r a u f iwinput.aui, iwmaxer.auf の4つのファイルを aviutl 110の中にコピーまたは移動してください。その後、 x264guiex のフォルダを開いて auo-setup.exe をダブルクリックして開きますそうすると aviutl のフォルダを記入する場所があるので aviutl のファイルが入っているフォルダの絶対パスをそこに入力して次へを押しますその後 aviutl11 線のフォルダの中の exe.ini というファイルを編集します。エクステンションとスクリプトという項目があるので、エクステンションの中にもともと書かれている文字列の下側に概要欄にある文字列を貼り付けてください。ここまで来たら完成しているも同然です。設定の拡張編集の設定を出すことで動画のタイムラインを出すことができ、ファイル、環境設定、システム設定から 最大画像サイズを変更することで自分が読み込みたい動画ファイルや画像サイズの最大の解像度を変更することもできますまた「再生ウィンドウの動画再生をメインウィンドウに表示する」をクリックすることで動画再生のボタンを動画を表示するメインウィンドウに表示することもできます レイヤーを大量に使っている場合、下の方をスクロールしないとすべてのレイヤーを見ることができなくなるので、拡張編集のところで右クリック、レイヤー幅を注意することを少しお勧めします。実際に動画を編集していくときに、動画を読み込んだ際、メインウィンドウの方がかなり大きくなることが想定されます。そのため、 メインウィンドウで右クリック拡大表示この部分で動画編集の際に表示している動画のサイズを変えることができますウィンドウサイズにするとメインウィンドウのサイズに応じて動画が変更されるので強くお勧めしますえ誰が一番面白いだってユースーパミコーチャンネル登録しか勝たん